緑の要素は感じませんが一体どこにパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします